今日からですね、まあ、あの昨日からあのクアルルンプールの方に戻っているんですけども、えー、と今日からまた、あのー、なんだミッションを1、えー、つ始めたいと思います。えー、マレーシア国旗の、はい、ミッションでしてであと今日が、まああのー、確かマレーシアの独立記念日だったと思うんですけども、はいまあ、今日中っていうよりかあの今日から初めて 数日間で終わらせる30ですね。30連作のミッションですので、ちょっと距離的には7キロぐらいなんですけど、まあ、ちょっとどのぐらいかかるかわかんないんでですね。はい、何日か掲げてやりたいと思います。ゆっくりですね。はい、よろしくお願いします。はい、それではですね。スタート地点までちょっとキック作ったの方で移動したいと思います。 えー、これっすね、思ってた以上に、すげえ楽しいです、いや、これ、マレーシアに登ること決まったら買いたいっすね、確か2000リンギットぐらいで売ってたんで、いや、欲しいな、これあれば、全然会社の通勤とか楽っすよね。 これ<音声>ああなるほどね。 ははいそれではですね2個目のミッションまで終わりました、えー、このキックスクーダーでちょっと今回、レンタルしてやってるんですけども、非常に楽しいですね、これ、まあ、ただ、運転しながらするの、すごい危険なんで、まああのー、大体の行き先を覚えてで、そこまで行って、それからスマ、まあ、止めて、ちゃんと、えー、スマートフォンを作業するっていうのが間違いないと思います。 まあ、運転しながら伝わると絶対あの危険ですのでやめてください、まあ、ただこれ、これですね、レンタルだと結構高いんで欲しいっすね、うん、自分で、うん、自転車よりやっぱりこっちの方がいいけどまあ運動にはならないですけどすごく便利です、はいまあ、ちゃんとですねあの交通ルール守りながら編集をしたいと思いますあとまあ返却が公 園, にしか公園とかそういったところしかできないみたいなんで まあ、途中、そういった場所があれば返したいいと思います、はい、それでは次の3つ目、4つ目のミッションの方を始めたいと思います。 はい、それではですね。4つ目のミッションまで終わりました。まあ、結構ですね。あの質問系のあの？ミッションがあるんですけども、えー、まあ、このまあ、せあのなんだ。正しいか正しくないかっていう質問になってるんですけどもまあ、トゥルーかパールですか？いかってなるんですけどもまあ、今回はあのこれ。いつも私私のあのまあ、作戦というか。 まあ、トゥルーマン大佐作戦っていう形で、まあ、必ずトゥルーでまず試すっていうはいやってますね。今回も、えー、トゥルーマン大佐作戦で、はいこのミッションを、えー、攻略したいと思います。まあ、どっちかしかないんで、はいまあ、トゥルーどっちでもいいですけど、はいまあ、今回このトゥルーマン大佐作戦で頑張りたいと思います。はいそれでは。 ですね、近くに、あのー、ナシカンダラのお店があるんで朝ごはん食べてそれから5つ目のミッションの方また開始したいと思いますはい、えー、さっき、えー、なんだキックスクーターの方返却しましたやっぱりですね30分使って16リンギットぐらいでしたっけちょっと覚えてないですけどあ、まあ、やっぱり結構高いですね、うん うん、ちょっと、あのー、なんだこそこまで行きたいけどちょっと疲れるなっていう時に使った方がいいです、ちょっとあの こ, うこういったミッションには向いてない、レンタルは向いてないと思います、はい、自分で買ったりするのはいいと思いますね、あのまあ、電動じゃなくてもあの、キックするやつ塗ってもずいぶん楽だと思うので、それでもいいかと思いいますす、はい、それではではね、えー、引き続き続5つ目ののミッションの方始めたいと思います。 シーカンシーカンシーカーカンシーカンシーカンシーカンカンシーカカンシーカンシーカンシーカンシーカンシーカンシカンシーカンカンシンカンシカンシーカンシーカシーカンシーカンシーカンシーカンシーカンシーカンンンンンー 私はどうしてもいいです。Mix. <laughs> えー、6個目のミッションが終わりましたやっぱり街なかでポータルも密集してるんで早いですね一個一個のミッションがはい、えー、それではですね、えー、7・8と終わらせていただいて途中ちょっとホテルが近いんで休憩しながら、えー、7・8と終わらせたいと思いますそれではお願いいたします 昼寝終わりまして、えー、ミッション9と10やっていきたいと思うんですけどもだいぶ、あのー、日が高くなって暑いんですけどもケール市内であればあの、まあ、日陰が多いんで割りかして大丈夫かなと思ます。あといつも真っ赤になっちゃうんであの日焼け対策として今日は長袖着てます、はい、無理しないように、あのー、ミッションの方をやりたいと思いますそれでは9、10ですね2つちょっと進めていきます じゃあ10個目のミッションまで終わりました。ま11、12っていう形で進んでいきたいと思います。もうやっぱり町田のミッションやりやすいですね。すぐ終わってしまいます。えま、次のミッション入るまでにちょっとお昼食べながら食べた後にまた向かっていきたいと思います。 それはです、ね、お昼食べてお腹も満たされたんで、えー、ミッション1112と進んでいきます、まあ、日差しがかなり強いんで、えーまあ、影を探しながら、えー、進みたいと思いますいや美味しかったあの牛肉の麺をめちゃくちゃ美味しかったまた食べに、まあ、近くなんでまた食べると思いますはいじゃそれではですね、えー、ミッションの方を進めたいと思います 神ン教のお寺の近くでありまして、ちょうはお祝いなんで、こうやって、お祝いというか、お参りするときに、なんかお花、こうやって持っていくみたいですね、今日は綺麗に飾り付けもしてあって、いいですね、あー、何か、車もなんかこうやってデコレーションした感じで、うん、結婚式もしてるんですかね、もしかしたら。あーいいですね すごいそれでは、ですねちょっと気分良くなった感じなので13、14のミッションの方も進めていきたいと思います。 ののミッションの方終わりましたなんかです、ね、行きつけ の, このお買い屋さんなんですけど今日はやってでまけど看板見たらここも牛肉の麺出してるみたいやばい、えー、お気に入りの店で牛肉麺やってるこれ絶対うまいんじゃないかなちょっと次回食べてみたいと思いますやっぱりですね、旅って言えばもう私もあれでもなんだ ちょっと高級だとかそういったのもあったんですよねなんでもその土地でしか食べられないものだとかその土地の人おーすご い, い, いですねうわっ少しずつやっぱりマレーシア回復してるんでああやってツーリングとかもですねなんか少し、まあ、伸び伸びとやりたいという気持ちが出てきてるでしょうか いいことだとだ思います、はい、あー私も早くあの今、この、R、RMCO がはっきりまあ、これこれ延長になるか、まあ、ここであの解除になるかまだはっきりしてないんで今、まあ、KL にとどまってるんですけどももし延長になればまたマレーシアの方を旅行しますしもし解除になればですすね日本に帰りたいいと思います、はい、まあ、そこはっきりしないとですねまあ、旅も何もできないんで今は我慢の時ですね。 はいそれではですねえー、まず、あ、我慢してる間何もしないわけにもいかないんでミッション、えー、ガンガン進めてこのマレーシアの旗ですね今回の旗を完成させていただきます、えー、それでは、えー、ちょうど半分に当たる15まあ、ミッション15、16ですね終わらせます でそれでですねえー、暑さでスマートフォンがシャットダウンするというトラブルあったんですけどもえなんとか起動したんで、えー、またこのまま進めたいいと思いますどうしてもです、ね、南国ですのであの、まあ、一番暑いこの昼間ですね2時ぐらいとかにあの充電しながらスマートフォンでイングレスが吸っているとたまに落ちますね、こうやって。 えーまあ、今ちょっとあのジュースで冷やしながらやって、まあ、やっと起動するようになった感じではい、まあ、どうしても機械だから限界ありますよね、はい、また気をつけながらやっていきたいと思いますそれでは、えー、次1718ですかねうんほう、えー、ミッションの方を進めたいと思います はい、それではではすね、19、20のミッションに進みたいと思います、まあ、ちょっと間違えてですね、あのメンバーだけしか入れないあの施設に入ろうとしちゃって、えー、係員の人がダメだよーって、えー、トイレ行くんだったらあの外回って行きなーってです、ね、言われちゃいました、まあ、あの親切ですねはいそれで教えてくれるんで、はい、よかったです、はい、それではですね、えー、引き続きミッションの 続けていきたいと思います。はい。 やはりですね充電しながら、えー、ミッションしているとスマートフォン落ちるみたいです、えーまあ、充電もちょっとあるんで、えー、21と22をしながら、えー、ホテルに戻りたいと思いますそして休憩してまた、えー、夜23から始め れ, ればと思いますそれではあと2つですねミッションの方サクッと終わらせていきたいと思います 21と22のミッション終わりましたもうあまりにも早すぎてびっくりしましたあやっぱり固まってるからです、ね、しょうがないですねついでにもうまだホテル帰る途中にあると思うんで 22A2324 ですねこちらの方のミッションの方も続けてやっていきたいと思います、はい、よろしくお願いします はいそれではですね日にち変わりまして、えー、また20ミッション25からですね終わらせていただきたいと思いますあ天気がいいですねまたあの日陰歩きながら、えー、終わらせミッションの方をしていきたいと思いますはいよろしくお願いします。 ははいそれでは、えー、ミッションの方終わりました、またですねこのムルテガキ9ワ湾に戻ってくる形のミッションだったりですねはい、まあここら辺はあのーまあ、クアルルムプールの中心になるので、まあ、観光する方にはすごくいいミッションだと思います、ぜひ、ケ営で訪れた際には、ですねこの、まあ、旗のミッションですね、まあいや、頑張れば1日で終わると思うんで。 ああ私はそんな休憩しながらゆっくりやってる感じなんで、1回ちょっと手がりますけども、まあ、楽しいミッションですので、ぜひ、スケールに来た際は、このミッションやってみたらいいと思います。 はいえー、28個目のミッション終わりました、えー、残すも2930ですねまたここもポータルが密集している場所なんで、えー、昨日ですね1周回ってきて大体は場所も上がってますし、まあ、昨日の、えー、ランチを食べたところらへんですね、えー、まあ、おそらくポータル使ってもうそんなに時間かかなくて終わるんじゃないかなと思うんでですねサクッと終わらせて、えー、このミッションを、えー 完全に終わらせたいいと思います、はいえー、それではですね、まあ、KL の方今はあ今、のー、なんだ、発動制限でかかってますけども、だいぶあの回復してきて、今月末、もしかしたら解除になるか延長になるかっていうところで、まあ、今後、まあ、話に出てきているのはシンガポールだとか、そういったところの、あのーまあ、国境の方ですね、もしかしたら開くんではないかなということもあります。で私のの方はまだあのこの後 まあ、ベトナムに行くのか日本に帰るのかマレーシアに残るのかっていうのはまだ決まってませんけども、まあ、なるようにしかならないのでですね、まあ、今、準備をして、まあ、それを実施しているところでありますし、まあまあ、次、ミッションするときにどこにいるのか ど, このどの国のミッションするのかっていうのもまた楽しみにしたいと思いまますすそれでは、えーえー、最後のミッション以上見たいいいと思いますよろししくお願いします。 はいマレーシアの、えー、国旗のミッションの方終わりました、えーまあ、スクリーンショット見てもらえば分かるんですけども、えー、私のミッションの、まあ、このメダル見てもらえるとこいつ日本人だぞと思う人はあんまりいないと思いますね、まあ、最初のいくつかだけが日本でやったミッションであとはベトナムそして今もう 強烈なインパクトがあるこうマレーシアの国旗のミッションが2つ、まあ、1つあってその後、まあジャパニーズガーデンが入ってもう1個マレーシアの国旗なんで、まあ、ほとんどの人がもうマレーシア人だと思うんじゃないですかね、まあ、ありがたいでし、まあ、こういうなんか国を代表する国旗っていうののミッションっていうのはいいですね、まあ、できれば日の丸のミッションもいつかやってみたいですね、まあ、なかなかこう作る人も大変だと思うんですけど やはりやっぱり国の旗ですからね、それは欲しいですね、はいいつかやってみたいと思います、どっかあるかな、はいできればそこ、ある、まあ、日本の国旗、日の丸ですね、日の丸のミッション、いつかやりたいと思いますので、もしなければ誰か作ってもらえるか、私、いつかミッション作ってみたいと思いますので、はいチャレンジしたいと思います。ははいそれではですね えー、今回の、えー、マレーシアフラッグのヒットのこれにて終わりたいと思いますまた次の動画で会いましょうはい失礼します